はい、皆さん、こんにちは。えー、じゃあ、一方の3、うん、マラギシオ、モギ、モギ、モイシオン、うん、モイシオン、うん、하도록하겠습니うん、じゃあ、えょろん、うん、うん見よう、はい。じゃあ、はい。えー、お名前ははい。えー、お酒が飲めますかえー 今年の夏は何をしますか？はい、うん、はい、えー、どんな果物が好きですか？ああ、うん、はい、えー、今日は何をしなければなりませんか？うん、はい、は、え、い、ー、昨日は何をしましたか？ はあそうですか。はい。はい。じゃあ、えー、トゥボンチェ입니다。トゥボンチェ。はい。お名前はええー、どんな人が好きですかうん。はい。ええー、今日は何をしますかうん。はい。ええー、週末は何をしますか えー、明日は何時に起きなければなりませんか、うんんはいえー、辛いものが食べられますか、うんうん、んはい。OK。じゃあ、セボンチェミだはい。お名前は、うんはいえー、辛いものが食べられますか 今年の夏は何をしますかどんな人が好きですかえー、今日は何をしなければなりませんかはい、えー 昨日は何をしましたか、うんはいオッケうん、じゃあ、はい、まじまぎみだ。はい、お名前は、うんえー、どんな果物が好きですか、うんはいえー、今日は何をしますか あ, あそうですか。はいはいえー 今年の夏は何をしますか、うんはい、明日は何時に起きなければなりませんか、うんはいえー、お酒が飲めますか、うん、はい、OK、えー。じゃあ、えー、以上입니다。ああ、すぐあし었습니다。